の設定部分だ と,、えー、と超巨大なニューヒムカという国が存在していてもうほとんどその一国で海の外という概念は今回はあえて語らないという形で何も表現はされてないんですけれどひとまずそのニューヒムカという大きな国があってその中でとスオーセーランっていうまたさらに大きな町がありでそこに若干対抗するような形としてまた別の一つの国といいますか場所があるみたいな。 マ、まあ、トゲツという勢力があるっていう。それ以外のことは特には語らないということで、今回はその舞台を絞って、なるべくそこを掘り下げる形で作っていこうっていうような経緯があったというふうに記憶しています。で、世界観としては先ほどあの90年代っていう話が出たと思うんですけれど、そのそもそも今回のゲームって新しいゲームだったので、あのお客さんが入りやすい見た目にした方がしたいなっていう思いがありました。なので。 全く知らない未知の世界 の, あの未来的技術ではなくて自分たちが知ってるものの延長というふうに表現した方がいいだろうというふうに思って現代を選んでますニューヒミカについてちょっと補足なんですけど、えー、っとまあ脳があの本作のキーワードになってるとことは何度かこの場でもお伝えしましたけどその極度に脳科学が発達しててその今現在の僕らがその電力を使っているような感じでその 脳, 脳の力 能力というものが発達していますで人々はその何か端末を用いないで自分の脳の力でその、まあ、いろんなことを成し得ているというかニューヒムの中にその大きなそのサイネットというその大規模ネットワークがあってそのサイネット経由で人々は何でしょうかねそのいろんな医療だったりとかあとはインフラだったりとかそういうものを情 報, 共有情報を操作しながら生活しています。 なので、人々はその大規模な究極の IoT ですね、究極の IoT のサイネットというその 技, 術技術を使いながら生活しているというのがニューヒーム化ですね。で、その脳が全て接続されたっていう環境が結構、この本作において特殊な設定で、まあ、そこが結構物語上でもその、まあ、大きなその問題というか、渦中になっていくので、ぜひそのあたりを楽しみにしてもらえると嬉しいなと思っています。ちょうど一個補足がああってじゃあの 先ほど近未来という話が何度か出てきたと思うんですけれど時代設定というのは明確にはしていなくってきたりしますなのでちょっと僕たちと知っているだけれど何か違う何か発展した世界があるみたいなそういったところの落としどころとしてもそのブレインパンクという言葉を活用して技術を表現しているというのがあります。Play it on the